皆さん勉強やお仕事毎日毎日大変ですねくれぐれも無理しないでくださいね無理やわけをちょっと頑張りすぎて反乱軍に捕まっちゃいました次回ファビニクおじさんと